そう東京支部の皆さんです関東の社会人を中心に活動しているチームです楽曲衣装振り付けは和の世界観を重視し和という普遍の伝統美に付加価値を加えた演舞を目指しますありがとうございますご紹介預かりました部屋感想東京支部と申します えこうして今年も改正のもと浜越改正されたことそしてこの場でまた私たちが踊れること踊り子児童本当に嬉しく思いますえその思いを込めましてお集まりいただいた皆様に心に残るような演舞を踊り子市童一生懸命披露させていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますブラックアウト 「じっとしてていい」噛「噛んだ指が少し上げ のちびてん あんの静寂にひとときの夢を語りてはっビャッカムソ東京支部でしたありがとうございましたはありがとうございましたビャッカムソ東京支部の皆さんに大きな拍手お願いいたしますありがとうございました